持ってけうってうことでおりゃちゃん五千万円分さ。ップ石ころの使い道見つけたようじゃ、はい、お前がこれを下心のために使うっちゅうならわしは赤字を取り戻すために使うむむじゃあ俺の報酬はその二割ってこと覚えときーきときお前こそいい加減前名前覚えてくんない少なくとも出会った時はバカはもうバカだったよ生まれはとさ 地元じゃ名の知れた商家のボンボンよあれが南海の将軍桂浜の龍、坂本達馬かボンボンとは気が合わねどうせあの船もパパから買ってもらったおもちゃだろう。パパがすげえだけだからそれに俺はとっくに感動を食らったメやめんか二人とも俺はボンボンじゃないコロコロ派だだからてめえは黙ってろ手放しごめん船バイって気持ち悪いなってしもうておまんら誰 天宙光源の引き込み資金の区面武器の調達飽きないという武器で戦ってたのさ本当に捨てられたぜよ分かった分かったもう分かったからそろそろ引き上げてくれんか誰か助けてください誰か宇宙海賊千鳥の奴隷戦奴隷戦角沸かされたもの、うん、売られたもの捨てられたもの海に妙な男が 助けをうてているようですが拾って奴隷どもの檻にぶち込んでおけ。そっちあんずるなただのバイトぜよ。バイトでひとさらいやってるやつの方が怖いわ。もしかしてお前、海賊王の娘、ワンピースのありか知ったらやつは奴隷センとわしを買ったぜこの船 坂本竜馬が勝ったぜよ中古だしサービスしてくれるんじゃろう。私は奴隷ごとこの船を買うんじゃあの男は海賊なんずよりよっぽど立ちの悪い詐欺師速やかに船を捨て見事我々に明け渡すのだ艦 長, 長がどうなってもいいのか構わん撃 て, てあの黒いもじゃもじゃを生んだのはおまんらじゃ尻を取れもう一声 おいおいおまんら坂本さんがオバマに押し負けたぞあ頭は奴隷だぞ立場をわきまえろと言ったはずだ私はきっと宇宙を股にかけるダイヤ金土になるぜよなんともつまらん家業なんともつまらん人生足の行いで誰かが笑うことなどなかった人に何かを与える飽きないを見たのは初めてだった非常用脱出ポットのキーを解除しておくえ てめえがやったその飽きないの結果がこれってわけかよおまはカンパを探してくれ。ああ。お帰りなさい、副団長。最後の時も堂々たるものですね。気づいていたようですね。こうなることに。海賊がろくな死に方をしないことは誰だって知っている。次のこと。 貴様の顔面に鳥の糞が直撃することを読むよりたやすしかもこの星のカモメウコデカもしかしてこのためですか貴様なぜ逃げなかったおまんと同じでよ自らをおとりとし我々を引きつけることでおかげで心置きなく処刑を下せますよ当選より南方 50km 海上にて目標を細くたった今撃墜しました 奴隷たちは海のずです死に転がっている人とは変わらない生き物ですね。我々があなたから最も奪い返したかったものを、この小娘の命ですよ連絡する千鳥を立て直すことができたすべてはこの裏切り者がために金さえ払えば船だろうがバッグだろうが割ろうと売ってやる。仲間の価値もわからんくずにくれてやるものなんぞなんもねえ。ひっ やっぱりおまんもあの時と何も変わっちょらんのあとは海に消えてくれればすべて予定通りですわしが見つけた金後石仲間という宝石じゃ死んだふりに味方の偽装やはりおまんは艦長の器じゃなか撃てー海賊どもにつる！るだ団長ドレスが !5 分だけ与えよう早い !5 分って言ったよね5分 本当に五秒しか経ってないから、はい。日よけの網がさ、まさかお前、嫌とか。集まって。なんつー危ねえやつ副官にしてやがったんだ。何や、予備道具を使えるのは悲惨なだけじゃなく、うん。釣りがまだぜよ、お客さん。覚えとき。わしゃ、あのバカに拾われたんじゃなく。う ようやくそのつらを拝がめると思ったら今までと大して変わらん汚いつらおばばはきっとやりとめてくれると信じておりました開園隊出港じゃ何報酬か<笑>さすがカミソリ副官、分かってるな入るバッグに特音がぎっしり、うん、次回からいつも通り日本ラインでお願いしますもっと長矛盛しでい行ってみろ お前たちは何のために強くなりたいマカデミアナッツチョコの時間ですよチョコさえ手に入ればてめえに用はねえんだよようやくこの行動感も再開に漕ぎ出したのはいいけど門下生は剣術そっちのけでマカデミアナッツに群がる輩ばかりはいじゃあ一斉に構えてやってみろなんで人の道場で亀仙竜を教えてんの 講師を頼んだのいやそれ人の必殺技だし剣術関係ねえしお前も絶対できないしなんか出た気がするんですけどああ出てる出てる一回死んで海王者行くかっ、うん、てみら帰れここはカメハウスじゃねえんだよだよせっかくみんな楽しそうにやってたよ必殺技だよ頑張ればこんな技が使う必殺技ってそんなのうちの流派にあるわけそうでもないかもしれないぞこれはひょっとして電動無心流品王にのし 妙にバッツァー俺を差し置き必殺技があったのかおめえ今こそ父上が残してくれた最後の技を受け継ぐ時ジャセイレッツダンシングオールナイトライジングスペシャルウルトラミラクルロッケーンジレッツダンシングオールナイトライジングスペシャルウルトラミラクルでも父上が病床で必死に考えた技だし 叫んだ方がいいんじゃないかな満強点通言うちの流派の奥義はタナコンゴー撃砕散弾好きという小難しい名前だから玉マさんと呼んでいるおめえは全身ピーで隠しとけや。雨かけるメガネのひらめきだろう。どこにそんなこと書いてたメガネのひらめきってなんだはね。姉上放送禁止用語叫んでるだけのただの変態になってます 問題はその王人がどんな技でどうやったら得できるかでしょう天道無神流最新にして最強決してこの技を他のものに知られてはならないごめんなさい、もうちゃってます。なぜなら世界の断りさえ変えかねえ、強大な力を秘めているからだ。何ですか、この記号みたいなのは格ゲーのコマンドじゃねえかてめえの息子にそんなボタンねえよ身を沈めた納刀の構えから一気に前へ切り出す動き 遠慮せずカウンターを